皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月6日、忘れているわけではないですが、転生フィーバーも始まっています。ただ、絶妙に金作にはならないモンスターばかりなのがさすがという感じで、今までスルーしていたのでした。リストの転生モンスターはコンプリートしているので、多分このままスルーします。今日の竜王杯は、4000やって15点増えました。 20時現在のボーダーが65点なので、まずまずの感じですかね。今日の最後に部活動の様子を確認したら、全部達成済みになっていました。ありがたいことです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。